首都高技術株式会社が提供いたしますインフラ構造物の維持管理システムインフラドクターに興味をお持ちいただきましてありがとうございますこの動画ではインフラドクターの成り立ちや仕組みそして基本的な機能と代表的な活用例をご紹介します画面でご覧いただけますように構造物の老朽化とメンテナンスを担う生産年齢人口の減少は避けて通れない課題となっています これは首都高速道路に限ったことではなくすべてのインフラ構造物の管理者が抱える課題ですその課題を立地力でカバーすべく開発されたのがインフラドクターですインフラドクターは GIS をプラットフォームとし維持・管理に必要なさまざまな要素を地理情報に紐付けてクラウドに保存できるシステムです膨大な台帳データも地理情報と紐付けることで検索が容易になり 作業効率が大幅に向上します。また、インフラドクターの最大の特徴は、三次元天群データをウェブブラウザ上で軽快に閲覧でき。簡易な計測や断面作成までも可能であることです。ここからは、ウェブブラウザで利用できる機能のご紹介をいたします。まず、台帳を地理情報に結びつけた例をご覧ください。地図上から即座に情報を引き出せますので。 紙の台帳の目次から目的の場所が掲載されているページを探すという作業は不要です次にご覧いただきますのはメモ機能ですインフラドクターで表示される地図上の任意の場所にコメントやファイルを保存することができます現場の状況を共有したりその場所に関連する図面を保存するなど活用の幅が広い機能です最近よく耳にするようになりました3次元天群ですが 具体的にはどのように活用できるのかをご紹介しますインフラドクターの3次元天群は主に MMS と呼ばれる車載レーザー測量の仕組みを用いて取得されます MMS の走行軌跡が地図上に表示されており閲覧したい場所の軌跡をクリックすることで簡単に3次元天群を表示できますまた天群の取得と同時に前方位動画も撮影しておりその動画と 画面切り替えあるいは天群と動画を並べた二画面表示が可能ですこの機能はパソコン上で現場の概要確認を可能にしていますインフラドクターに搭載されている三次元天群には世界測地系の座標値が付与されておりますその値を用いることで画面でご覧いただけますように2点を選択することで2点間の最短距離と垂直・水平距離を瞬時に表示します さらには、はは、真真上ままたは真下の計測はワンククリックで完結します。より正確な計測を行いたい場合は3次元点群で断面を作成して距離の計測を行うことをお勧めしますインフラドクターには MMS の走行軌跡に対して垂直な断面線を作成する機能がありますので手軽に正確な断面を表示できます断面の画面 右側に表示された地図で位置を確認できます断面表示の中でも寸法計測機能が使えますのでより正確な計測が可能となっていますここからは3次元点群を用いた路面正常調査とその結果の表示機能についてご紹介します3次元点群を用いた路面正常調査については業界紙や論文ですでにご覧になった方もおいでかと存じます インフラドクターは3次元天群を数学的手法を用いて解析し、路面正常調査を行うだけでなく、その解析結果の見える化と、補修費用の自動算定までをシステム化いたしました。3次元天群からわ立ちぼれや平坦性を算出します。また、路面のひび割れについては、ラインセンサーカメラで取得した高精細画像から AI を用いて検出します。これらの結果はインフラドクターに搭載され、 GIS 上でカラーマップとして表示できます首都高速道路では2019年よりこの手法を採用しています抽出の条件をマトリックスパネルで選択するだけで条件に一致するスパンポリゴンを着色表示します抽出した範囲はリストでの表示に切り替えることもできそのデータは Excel ファイルとしてエクスポートも可能です リスト表示パネルの右上にある、算定ボタンをクリックすると、費用算定のウィンドウが開きます。修繕単価を入力し、算定対象で面積を選択します。計算ボタンをクリックすれば、抽出した範囲の舗装をすべて打ち替える場合の費用が算出されます。逆に、予算からどれだけの範囲を補修可能かも算出できます。 インフラドクターには、高度な処理を行うためのデスクトップアプリケーションがございます。インフラドクターアドバンスと呼ばれるそのアプリケーションの活用例をご紹介します。寸法計測が簡単という三次元点群の特徴を生かした例がこちらの理覚確認です。管理者の異なる構造物の理覚を確認する作業では、 測量競技に多くの時間を割かれることが悩みの種でしたそれをインフラドクターが解決いたします三次元点群データの断面から輪郭を抽出し図面の作成を支援する機能もございます仕上げには CAD ソフトが必要ですが図面のない構造物や現況が図面とは大きく異なってしまった構造物の図面を再作成する際に役立つ機能ですインフラドクターには 多くの機能がございますこちらの動画で紹介できたのはほんの一部ですぜひウェブサイトへアクセスいただきより多くの活用事例をご覧いただけましたら幸いです最後までご覧いただきましてありがとうございました